びっくりした。熊かと思った。危<笑>ねえびっくりした。びっくりした。もうパーって黒いのが足したらびっくりするって。クマ注意って書いてあるんだからさ。あー、びっくりした。足回りもかなり鳴らして終わる。うわ。おわ お, うわお足回りもかなり鳴らしがいい感じで終わってきてるような気がする。 あこれスキー場じゃんね、ねこれ、雪降らすやつよね、なんだこれ、あっ、そうか、なんかスキー場の中を通るから、陶機が閉鎖になるんだ、ゴールドラインね、そう、書いてあった、書いてあった、ま、さかびはい、看板出ました、ゴールドラインの方向ですね、行きたいと思います。おあなるほどね浮島 でなんかバスボートみたいな方もいたたらっしゃるやっぱりスモールマウスなんだろうなスモールマウス俺辻来たの何年前だろう20年以上前だと思うんですよねこれでね459号県道459号に入ってゴールドラインに向かうんですけどなんかね通行止めですっていう風にねなんか言ったのよナビが何<笑>、えー、だろうね Google、先生が通行止めって言ってたんですけど構わず進んでみたいと思いますいやーまだ桧原湖だえーボートレンタルがあるやっぱねかなり桧原湖周辺は観光地化されてますね 猫スキー場ってこっちなのねあっはいようこそゴールドラインへーゴールドライン入りましたまたね地味な道だと思うんですけどねさあこちらからゴールドラインへこっちこっちかえちょっとごめん変な道通っちゃってこっちえちょっとおかしいぞ これで間違ってない間違違っっててなないいこれがゴールドラインだ何で通行止めっていうふうにナビさんは言ったんだろうねえー、大丈夫だよね意外と道が狭くて細かいカーブが多いのかな駐車場はあるけれどもあバンダイさんという看板が出てますどれがした ん, んですか 正面。正面で正面ですか。<笑>よく分かっておりません。ただ、これはバンダイさんゴールドラインと言います。あびっくりした。熊かと思った。あぶね、びっくりした。びっくりした。もうパーって黒いのが足したらびっくりするって。熊注意って書いてあるんだからさ。ああ、びっくりした。おお。ほんと冬っぽくなってきたよ。 磐梯町に入りました。うう、気持ちいいぞ、これ。すげえいい道だ。 砂じゃね砂じゃねえなんだ葉っぱのカスみたいなちょっと怖いねこれ幻の滝幻の滝わからない<笑>どっかにあるんですかね見えるのかもしれないねどっかにね歩いていかないと見えないのかなちょっとね ここが目的地、えー、なんか検索、ゴールドバンダイさんゴールドラインで検索すると、ここの辺が目的地になりますね。あと10キロぐらいで、なんか道の駅に行くんですけど、そこ、うわ、綺麗だな、あっ、猪苗代湖なのかな、これ、そういうこと 地図上では何にも出ねえからわかんねえな今の仕事なのかな 湖だやっぱりはあ猪苗白こと出ておりますねへえそういうことか地図で何も出なかったんだよな時間がないのでねとっとと行きましょう<笑> あこれスキー場じゃんね、ねこれ、雪降らすやつだよね、なんだこれ、あっ、そうか、なんかスキー場の中を通るから、陶器が閉鎖になるんだ、ゴールドラインね、そう、書いてあった、書いてあった、何のスキー場なんだろうね、磐梯山スキー場、まあまあ、そんな感じだよね、違うって、憶測で話しております。 良き。陽気 足回りもかなり鳴 ら, らしがいい感じで終わってきてるような気がする、でもやっぱ全体的に CB さんは硬いね、サスペンションが。 これ星野リゾート、えー、こんなところにある星野リゾートゴルフ場だね、右側は左側がゴルフ場、右側が星野リゾート。 道にこれありがとう。 してんかこれなこんだこれ な, なんになてられてんの木が。 フォーまで降りてきましたねこれで団体3ゴールドライン終了というところでしょう そしてもうちょっとで道の駅があるのでそこで休憩したいと思いますあと3キロこれがバンダイさん右側かなさあ来ました道の駅バンダイですここで休憩して もう間もなくね、満越道から自宅の声ですね、帰りたいと思います、高速乗って。さあ、やってきました、道の駅、ばん